よしゆきよしゆ き, よしゆきビジョングリコポッキーパンダクッキークリームグリコポッキーパンダクッキークリーム見ていっちゃいましょう パンダの背中にジッパーという人工物がついているということはこのパンダはサイボーグパンダってことですか 開けちゃいましょうでっかい袋が一つ姿をわしました。 でこれが中身のポッキーですねそうですねプレッツェルはまあココアのチョコレートみたいな色ですねあとはこの表面にクリームがのっかってる感じですねこの粒々は何だろうこの粒々はあこココアクッキーなのかな多分 いただきます、うんっあっあのですねこのなんだろうチョコレートのココアのプリッツがなかなかいい味わいですよ あとはこの表面のちょっとまあ牛乳系とは違ちゅうかなまあまあクリーム系のそうだななんか牛乳系っぽいようなちょっとあのお菓子に入ってるような白いクリームっぽいようなこのクリームの滑らかさですねあとこの表面のつぶつぶのクッキンのちょっとした アクセントもなかなかいい感じですね。うん。あ、いいですね。うん、普通に。まあ、シンプルな味わいですね。まあ、例えるなら。ここはに。ちょっと生クリーム乗っけて。 クッッキーをトッピングしたみたみいな味ですか、ね、うんサクッとココアの味この表面のクリームのこの香り が, ひらが広がってってそしてこのつぶつぶのクッキーがこう少しアクセントになっているっていうまあ味わいですねうん、うん、でもこれはなかなか いいですね以上「グリコポッキーパンダクッキークリーム」でした